今回は HGD プラスゴジラ02ですね。えー、第2作品2作目を、えー、デビューしようかなと思います。はい、まずはこの桐生、えー、のメカゴジラさんですね。はーい。やっぱなんかこう、D プラスなんか、いいっすね、この。 クオリティ感がだいぶあのお値段は高くなりましたがクオリティはだいぶ、えー、高くなったので、えー、まあコレクターからしたらかなり満足のいく仕上がりかなと思いますで次がこのヘドラさんですね、えー、ヘドラ、えー、これもあのだいぶこの色の使い方とかあのー こだわりが結構見え て, て, 見えてあのハイグレードな感じがします。で次がビオランテ の, あの お, はお花の時のバージョンですね。えー、であまりそのこのバラの形態の時ってあまりフィギュア化とかガチャガチャガチャガチャ化されたことなかった。 えー、っとこの HG シ過去の HG シリーズでもなので、えー、このバージョンが結構欲しいっていうか、まあ、商品化してほしいっていうのがだいぶあったんでコレクターとしてもあのだいぶファンとしては、えー、なんかこうテンション高くなる商品となっております次はこのゴジラ1989ですねこのピオランテが89年だったのでこの 美容子児と言われる1989年版美容子児となっております。でえっ、ー、と顔とかすごいあのー、なんかすごいちゃんと再現されてすっごいあのー、かっこいいです。がなんかちょっと気になるのがこのこっからここのなんか色がなんかちょっと。 ここまでは色があるけどここからなんかないんじゃないかっていうようにちょっと見えちゃうのがちょっと辛いかなってとこですかねうん辛くはないけどまあ別に気になる人は気になっちゃうかもしれないですねここはうんでまああの顔がすごいかっこいいっすねこれははいってことで今回はこの HGD プラスゴジラ02ですねを、えー、振り返ってみました はい。以上となりますは